動画見ながらいろいろやるけどなかなか脂肪が減らん外歩くのはなかなかめんどくさいふわっとはやる気が出んし腹筋やっても。 3日も続かん筋トレも大切なんですが、痩せるためにはやはり、有酸素運動が効果的です。脂肪を減らしたい人におすすめな、あぐら足ジロベを紹介します。スマホ持って一緒にやりましょう。まずは、片足立ちであぐらを組んだら、5秒ぐらいキープしてください。途中で足を入れ替えます。バランス崩したらそのタイミングで足を入れ替えましょう。できれば膝を伸ばしたままで行きましょう。スタートバランスを取ってください。 自分のペースでね。足を入れ替えましょう。大体の5秒でいいで、ね、す。これがしっかり股関節を開くんで反り腰解消お腹ぽっこりにね。効果的な足の動きになります。バランス取ることで全身の筋肉を使うことができます。息は止めないように注意してください。 ね、呼吸をしていいですちょっと息がね上がるぐらいの方がねいいです、うん、どんどんバージョンアップしていくんで頑張っていきましょう OK 次は少し膝曲げたままで足を組みましょうこれで足を入れ替えます行きましょう 軽くクーキースをする感じです膝をずっと曲げてるんで結構下半身がね鍛えられますのでかといって前ももが太くなったりはねしませんので安心してください皆さんバランス取れてますか 効果的なねヤジロベーになりますのでしっかりねバランスが取れてくると体幹がね鍛えられて痩せやすい体を作れますんでもう一つとね油断どんどん変わりにそれをねやってください。オッケー次は。 同じように膝少し曲げて、油を組んで戻して油を組む。足を入れ替えす。やってみましょうあと。油を組んで戻して、また足を組む。こういう感じで、足をね、持ち上げないといけないんで、結構ね、大変だと思いますが、しかも反対の足はね、ずっと曲げてるんで、結構、ついたかった。 すごい大事です。あ Okay. さあラストは足組んで低くなってンンン3回したら足を入れ替えましょうバランス崩したら足ついてくださいいきましょうさあこれでお尻のストレッチもできてますん、ね、でお尻のストレッチ前かがみやがら背中が使える お尻も鍛えられている。足首のストレッチにもなる。これがねもうめちゃくちゃ効果的です。正直全身使えてます。跳ねているので一もね上がって来るんで脂肪燃焼もね上がります、ね。一、三回か見えました。 いいですねバランスがね歩いたり走ったり大変だよって方は有酸素運動の代わりにこれを毎日やってください確実に痩せますやってみた方はグッドボタンやコメントで教えてください